えこんにちは黒田和です今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、リズムトレーニングということですね、僕の一番最初の先生が練習をするときに必ずグループでね、これを必ずやらせてたんですね。で、まあ、チェンジアップ、チェンジダウンって言って、で、これのリズム感私悪いんですよっていう人たちってやってもらうと、ものすごいこれぐちゃぐちゃになるんですよ。で こう得意なリズムじゃなくて苦手なこう音符とかが入ってくるとやっぱり今どこにいるか分かんなくなるだからこれが結構あの、えー、トレーニングにはすごくいいのかなと思いますなので今日はドラムセットじゃなくて、えー、とこうやって膝をこうやって叩くだけで、えー、上手くなるというそういう形ですねメトロノームがあって、まあ、メトロノームは携帯に入りますからねそんな感じで使っていただければいいかなと思います、えー、じゃあ練習の順番一応ドラムセットでも反応やりますけどその後メトロノームになるのでそれに合わせて膝をこう 座とかを叩ければそれで十分練習になると思いますそれではやっていきますねはいそれではまずレベル1です8テンポ80なんですけど60ぐらいでやってもらっても全然構わないかなと思いますであんま早くない方がいいですね早いとごまかしちゃうんでゆっくりの方がいい80ぐらいがいいかなとは思っております で、えーっと、80でやります。で、四分音符、えー、っと、これ全部手順が交互になります。えー、右、左、右、左ですね。なので、えー、膝を1、2、1、2って叩いてもらって、で、ここの下に書いてあるこのこれ、これが右足なんで、えー、っと、右足はこの足をですね、全体的にドン、ドンでやるとうるさいので、家でやるときは、ドン、足の先をこうやって。 どっかでこう箱を感じてくれてれば全然大丈夫です。これ左手足でも別にいいんですけど、まあドラム、それができたらね、ドラムがパッてできるようになるので、右足やってみましょうね。これ右足です。上が、えー、っと手になります。なので、テンポ80っていうメトロノームを鳴らして、それをメトロノームと足をぴったり合わせて、最初1番からいくと、4分ンプー、足を踏みながらね、8分ンプーで、16分ンプー。 で、立った戻ってきてダン、ダン、ダン、ダ ン, ダンうんという風にやりますはい、これモハンデドラムでやってあるのでその後にメトロノームがかかって譜面がピって出ますからぜひチャレンジしてみてくださいまずレベル1をやってみましょう はい。レベル2になります。はい、レベル2はどうなるか と, とここに3連符っていうのが入りますね。この3連符っていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッ タ, ッタッ。ポイントはですね、この3連符やるとですね、どうなるかというと、えー、ここに、えっ、ー、と、右左右、左右 左, 右左右、右左右、足と合うのが、右と左が逆転します。ここだけね。えっ、ー、と、まあ、1もそうじゃん。1、2、3、4も、 一緒になる足が交互になるので奇数の時は必ず右左交互になります。で、このポイントはですね、言葉を当てはめるとうまくいきます。日本語は特によくてね、犬、犬、犬、猫、タヌキ、ウサギ、タヌキ、ウサギ、キツツキ、イノシシ、キツツキ、イノシシと一応動物バージョンを作ってみました。えーあの こうやって、えー、文字をどんどんどんどん増やしていく。なんかこう当てはまるやつがあればいいかなっていうふうに思います。で別に犬、犬、犬だけでもいいし、狸、狸、狸、狸、続きでも構わないですが、えー、なんか言葉を見つけてもらって、結構たくさん調べたね、えー、いろいろやってみたんですけど、これ、えー、非常にいいと思います。これを基準に、えー、ポイントは、 言葉を当てはめましょう。三連が入ってくるとねやっぱ次元が急にカッカッカッカッカッカッカッカッカカっていうのがすごいなんか異次元のリズムに聞こえるのでこれの切り替えがうまくできるとで上行していく時よりも下降していく時の方が難しいですだからチェンジダウンの方が難しいチェンジアップっていう名前ですけどアップしてって16から三連に戻る時に結構みんなも遅くなりきれない。 3連から8分にに行った時に遅くななりきれない。これがポイントです。なのでこれを、えー、ゆっくりのテンポ80でやってみますけど70とか60でメトロノームで練習してもらうといいかと思いますそれでは、えー、模範演奏とメトロノームの流れのでやってみてください はいレベル3になります、えー、レベル3までがドラムでもすごくよく使う音符ばっかりですなのでここはもうほんとマストでできなきゃいけない もう楽器をやってる人はみんなマストでできた方がいいっていう感じですねまあリズムの練習にはとてもいいですが6連符はっっててていいう風に考えももらっても構わないですだから、えー、8部から3連に行くのの16のこれのまた3連に行くっていうふうに考えてもらってもいいですが僕の経験上はこの言葉を当てはめた場合「おにぎりおにぎり月見うどん月見うどん」これでもいいんだけど。 えー、とイメージ的なおにぎりおにぎり」おにぎりこう右左右左って言ってるから「担々麺担々麺」「テントウムシ」「テントウムシ」「タッカタカタカタカ」「担々麺」蒸し「テントウムシ」蒸し「おにぎりおにぎり」っていうふうにした方がうまくいくかなって感じがしますね。 で6の場合はこれはずっと右一方通行なので3連のとこだけですね3連と四分音の時だ け, だけで左右交互になりますが6連符で上がっていって16にまでここがすごい難しいだから練習するときはタカタカタカタカタカタタタカタタタカタカタカタカタカタたタカタたタカタたタカタカタカタカタたタカタタタタたタタタタタたタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ できる方がいいんですがこれはあの曲の中でどっちで同時混在することがすごく多いのでどっちもできた方がいいですただ、まあ、あの練習する時はまあ自分でやりやすい方ででここ上に上がってって下に下がっていく練習ですね難しいですが是非やってみてくださいでは模範演奏とメトロノームでやってみてください レベルフォーになってきました。さすがにレベルフォーでしょ。えー、今度は五連符と七連符が入ります。ここの五と七がね。でこれ普段あんま使わないです。ただその五連符とか七連符っていうのは要は要は一拍の中に一二三四五六七八とつなげたい。滑らかにつないでいきたいってことですね。でこう五連符とかになってくるとドラムの人はえっ、ー、とタカタカタタカタカ タ, カタカあ頭にアクセントつけがちですけど全部同じで足だけでリズムをこうねビートやってて 頭拍でカキッカキってテンポが変わっていくっていうのが理想です。僕もできるだけそういう風にやってます。で、ただ最初のうちは仕方がないです。5連符とか6連符とかね。で、言葉で当てはめます。で、言葉はですね、僕が教えてもらった各地カ子、各地カ子だった各地カ子、僕大好きな女優さんなんですけど、各地カ子、各地カ子。男女7人夏物語ですよ。えー、もうあのー。 何度ももう本当にあの本も読みましたしね僕もビデオで何回も見ましたけどあのさんまさんかっこよかったし各地かこさんすっごい可愛くてまあそんなことはいいんですけど今の若い子に各地かこって全然わかんないんです各地かこさんがね各地かこさんの元旦那がたくマシンなんで両方5連符だと各地かこを炊くマシンしかも2332でしょだからちょうど練習にはいいんだけど皆さん知らないんでえー、っとまあ一応ハリネズミ ハリネズミ、さっき動物シリーズ来たからハリネズミハリネズミアルマジロアルマジロ23の方が、えー、チェンジアップしやすいしチェンジダウンもしやすいですねで7は豚豚子豚豚豚ブ豚タブタブタブタって教えてもらいましたこれやりやすいあとね、えー、と竹やぶ焼けた竹やぶ焼けたもあるかなここに竹やぶ焼けただからどっちでもいいです竹やぶ焼けた223がやりやすいかなだから豚豚子豚もやりやすいですねでフライドチキン、えー、と鍋焼きうどん えー、トリケラトプス、えー、ヤンバルクイナ、えー、食べ物シリーズ、えー、動物シリーズで作ってみました、えー、あとね34567をう僕うどん好きだからうどんうどんすうどんすうどんころうどんころうどんかす、まあ、うどんでもいいかすうどんで月見うどん月見うどん鍋焼きうどんっていうふうにやっても構わないですねという具合にこうやってやっていただきたいなと。で えっ、ー、とポイントはやっぱり16から5が難しいなのでおにぎりおにぎりエビフライエビフライおにぎりおにぎりエビフライエビフライエビフライからエビフライエビフライ月見うどん月見うどんエビフライエビフライたんたん麺たんたん麺ねで今度はたんたん麺たンたん麺鍋焼きうどん鍋焼きうどんっていうふうにやってもらってもいいし フライドチキンでもいいいししっててう具合に練習して最初のうちはこう頭に鍋焼きうどん鍋焼きうどん鍋焼きうど ん, 鍋 焼, うどん鍋焼きうどんってアクセントをつけた方がやりやすいですけど最終的には全部アクセントなイメージで演奏できてるといいかなと思いますそういうふうにやってみましたではやってみましょう はいお疲れ様でしたでは最後になります今度は、えー、ちょっといやらしいですよ203年聞いたことあるでしょ205連と207連も出てきますえー、ここはすごくややこしいとこですねこれはどういうふうに考えるかっていうとえっ、ー、と203年とかもあのなんとなく2泊で3連じゃなくてちゃんとこの給付を感じなきゃいけないですね タヌキいるかタヌキいるかタヌキいるかこの文字並びだとねちゃんとここにアクセントがつくるワーンツータヌキイルカタヌキイルカタンタウタンタンタウタンタンタドタンっていうところが大事ここにバスドラが入るんですねあ右足が入るタンタウタンって感じて二拍三音を叩いてるかなんとなくタンタンタンここに三つ入ればいいかって思ってるのとはだいぶ性格の方が違ってくるので 五連符はエビフライサムゲタンエビフライサムゲタンエビフライサムゲタ ン, ゲ タ, ンタンタンタウタンタン最初の前が3つでウタンタン後半が2つになりますで、えー、7連符に関しては、えー、鍋焼きうどんチキンナンバー鍋焼きうどんチキンナンバー タ, タ, タ, タ, タ, タ, タ, タンタンタンタウタンタンタンタンタンタウタンタンタン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 203連、205連、207連っていうのができます。これもね僕の大好きなフランクザッパーなんかでも普通に出てきますからね5連とか207連とか203連をさらに5連符と6連符とな5連符と6連符に分けていくっていうモチーフがいっぱい出てきたりとかね。なので現代音楽とかもう全然普通に出てくるんですけどまあもうあの、これはもう本当に特殊なトレーニングなのでそういうこ言葉当てはめて感覚この 要は四分音符とどうずれてるかっていう感覚を覚えるっていうのがすごい大事なんでそうするとこう四分音符がすごく強くなっていくんですよで自分がキープしていくその四分音符の強さっていうのがやっぱりこう他のことに動じずにどんなリズムがこう来てもちゃんと四分音符をキープできるっていうこうやっぱり四分音符キープ力が身につくと思っているので、えー、これをぜひやっていただけたらと思いますでは、えー、模範とメトロノーム流します はいいいお疲れ様でででししたたあありがととううございままわけでですね、まあ、ちょっとずつやればいいと思うんですね。特に自分がつまずくところの交互をいっぱいやってみたりとかね。えー、と例えば四分音符といきなり七連符とかそういうのもやってみたりとかするといいと思うんだけどだんだん上がっていくっていうのもやってるんですけどこうどのリズムにポンって飛んでもちゃんと四分音符のをキープしながらできるかってやると要は自分の中にこ う, なんていうのサブディビジョンって言って。 シブ音符の中以外にいろんな細かいこうパルスを感じることができるんですね。そうするとやっぱシボ音符が強くなっていくってい。やっぱチェンジアップをしっかりやってる人ってまあまあリズムのキープ力が強くなるので、これはすごくリズムトレーニングがめちゃくちゃ有用ですので、ぜひ諦めずに毎日コツコツ頑張ってやってみましょう。なのでこれね、あの、 もうここからって言ってやってこの練習のとことあの模範のとこをずっと繰り返しリピートしてもらえば、えー、どんどんどんどんできるようになっていくんではないかなと思って作りました80が早い人はねもうちょっと自分でメトロノームでゆっくりにして作ってみたりとかするといいかなと思いますというわけでぜひ取り組んでいただきたいなと思いますメルマガの登録者さんの人にこの譜面とこの文字のたくさんこうやったやつのダウンロードできるようにしておきますので、えー、ぜひあ今日ちゃんとしっかり練習してみたいなっていう人はそれをダウンロードするためにメルマガ登録 お願いします、えー、もしいいなとか役に立ったんだなと思う人は今のタイミングでチャンネル登録をピッと押してもらうと黒田は喜びます。よろしくお願いします、えー。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。